二見杉田トンネルの手前までやってきたんですけども、えー、ここはですね辺野古よりさらに、えー、北の方に来たところなんですけれども、えー、実はですねこのトンネルをくぐってい、えー、きますと米軍基地のお高江、うんえー、ヘリパッドの建設現場ということになります実は、えー、ここへ来る前に、まあ、方々からですね今ここはちょっと我慢してほしいと。 このトンネルの手前で私ははるばる羽田から飛んできたんですけど足止めを食っているという状況なんですよ反対派の暴力行為により地元の住民でさえ高江に近寄れない状況果たして現状はどうなっているのか地元に住んでいるこの人に聞いてみた私は今二見杉田トンネルの手前に来ています えー、先ほどまで激しい抗議行動が行われていた、えー、辺野古のキャンプシュアブゲート前から車でわずかに3分の場所です、えー、この場所に立ってですね同じ場所で、えー、井上和彦さんはこのトンネルの先が非常に危険だから取材を断念するとお話になったつまり高い取材をこの場所で放棄したわけですでは一体このトンネルの先にはどんな危険が待っているのか何があるのか さらに車を進めてまいりましょう、えーと。カーナビで高江をセットしたいと思います。とりあえず高江の中心部に合わせてみました。この場所から高江の中心部まで距離にして三十九点三キロ、時間にして一時間十七分と映されまし トンネルを抜けたらすぐに高江があるかの表現でしたが、なかなか遠いですね、1時間17分かかると、そう表示されています。 とりますね、今リゾート地であるカルチャリゾートの方面に向かっています。 静かな大浦が見えています穏やかでのどかな風景が続きます左手にあるのは湾坂大浦パーク道の駅のようなところですねレストランや売店がありますで大浦に注ぐパークを 改めて説明するままでもありません。危険ななところは何一つない、非常に穏やかでのどかで平和な光景が続いていました先ほどの二見杉田トンネルを抜けたらすぐに高江があるかのような放送となっていましたけども実際にはまだまだ高江は先ですここから1時間以上と 表,、えー、表示されています同時に風景ご覧の通り非常に穏やかで静かで平和な風景が広がっています はいえー、と高江に着きました、えー、高江のです、ねえー、ヘリパッド建設工事が進んでいる N1 ゲートの表側です、トンネルを過ぎたら危険だと、えー、取材を辞退したのがニュース女子ですけども、危険なんていうものは何もないし、それからいかにもボトンネルを抜けたら暴力、渦巻く、えー、なんか暗黒の世界が広がっているかのような説明でしたけども、そんなことはない、こちら眠たくて仕方がないほど、のどうぞかで退屈な風景が広がっている、本当に穏やかですよ、まあ、唯一異様な光景というならば、こちらです。 ちょうど建設現場の入り口を固めるかのように、えー、地元警備会社の人々がガードしている、えー、この姿こそ異様なものであって、えー、実際にこの現場そのものに暴力もそして異様な光景もどこにも見えてくることはできません。